打つつ順番とととかか気をつけてることとか朝こ朝れだけ確認すればいいとか多分あると思うんすん。それを教えてもらって今日はちょっと森ちゃんの練習をちょっとやってもらうみたいな感じでまあ大体の方はウェッジのアプローチからやるって方多いんですけど私は私個人的にはですねアプローチから始めるっていうのがしないんですよ。はい なでんでかっていうとアプローチって振り幅小さいいじゃないです か,、はい、だか手だけでこう打ちやすいんですよねははい、はいなので私は基本的に9番とかピッチングとかでまずは7割ぐらいの力でフルショットでバーンって打っていってあげる、まあ、48度とかあれば48度ぐらいから今日は何番ですかね9番です、はいまあ、9番が得意とのことだったのもあったんで<笑><笑>ちょっとそれでフルショットで打つ感覚が出てきたらアプローチにいくなるほど 上げていくっていう感じですね。私の場合。え、うん、ー。アプローチからはやらないですね。全力じゃなくて大丈夫なの次は。多少あります。七<笑>割ぐらいの。そうですそうです、えー。もうこれレッスンっていうか練習の流れを言うだけなんで、スイングとかは特にしないで。うん、い。い, い, <笑>い あ, あんだけバッと振ってたからね。<笑> おなんかレッスンいらないじゃん<笑>バット振れってこといやいやいやいや<笑>バット効果すごいですよ当てにがすふっちゃふっちゃもうなんかいい球を出そうって言うやるかもうっちゃテていですここでうまく当たってもしょうがないん、ね、で<笑>、まあ<笑>まあ、気持ちがちょっと落ち着くぐらいですから<笑><笑>よかった今日<笑> 同じぐらい打つの10球10球10球みたいな感じで打つんですか全部の場ント？えー、っとまあ そ, それでもいいですし私個人的には、えー、っと例えばアイアンが10球だったとしたら、はい、ドライバードライバーとかヘアウェットとか長いクラブは5球ぐらいで終わらせますね。アアイアンの方がちょっ と, 上だと思いますそううそそでですそうで す, そうです それを少なくした分なんならサンドウェッジとかちょっとアプローチの距離感を合わせる方に回しちゃう。あ多分さあの選手の方とかはさある程度やっぱスイングとか安定してるから、はい、納得いったスイングになったらどんどん切り替わっていくって感じだと思うんだけどアマチュアの方とか、まあ、ゴルフやられて間もない方だとミスショットしちゃうから、はい、多分ある程度の基準が分かんないと思うから、はいはい、もう分けちゃった方がいいと思うんだよね。い何発ぐらいこれで次って ど う, ど, う ど, うどうかな10球20球って言いましたけど、ね、そこに合わせなくても大丈夫ですかままあ、らららららららいいいいいで1箱ででしししょの列箱すすもんねねうん、ぐらいから6本持っっててきたたととか、まあ、5球ずつだなりますよ、ね 25うん、そしたらドライバー ヘアウェット u t t とかは五球ずつぐらいで大丈夫。へえ、五球、はい、五球ずつぐらい。で、まあミドルアイアン九番とか七番とかが十球ぐらい。ああ。で、ウエッジは二十球ぐらい欲しいですね。えっ？うん。<笑>そうなんですね。ウエッジはあのミドルアイアンと比べて打ち分ける距離が多いんですよ。ああ。っていうのは例えばそれで九十ヤードですみ九十ヤードしかないじゃないですか、大体。うん、でもウエッジって 20ヤード打つときもあれば50ヤード打つときもあると思うんでそういう打ち分けの確認するために上っちはちょっと多めにしてあげるっていう感じですねあんまり打つのとかも意識したことがもういい球を打てて自分のもう<笑>心を安定させるための練習だったのでここでそうそうそう。 いやナイスでラウンド前の朝の練習に関して結構多いのはまっすぐ飛ばそうとしちゃうとか、はいはいまあ、大体だと思っていい球打とうっていう、はいはい、じゃなくて、まあ、その当日、まあ、ちょっとダフり気味だなとかずっとダフり気味だなってちょっと右に行くなとか、まあ、人に会ったらちょっとこう左に今日行くなってのもあると思うんですけどそれを絶対直さないと。 左行くなら左行くって大事だよ右行くなら右行くでいいっていうそうなんですかでなぜかっていうとそれ直し始めると、はい、どっちも曲がる球が出てきちゃうんですんでどっちも曲がる球が出るなって思いながらコースに出るとどこ狙っていいか分かんなくなっちゃうんですよ<笑>だ朝練習で右 に, 右によく行くなって右にしか行かないってなればいつもよりも左向けばいい話ですしで逆もしっかり。 もうそれれを受け入てうですそうですそれをまっすぐ戻す練習は普通に練習場でやってください今日ここの場合はゴルフ場の朝ラウンドする前の練習なんで、はい、普通の練習場とはやることは全然違ういい球打つ必要ない知らなかったー<笑>ここで今日の癖を見抜いて<笑>そうそうそうそうそ う, そ, う, そ, う, そ, うそれに応じて向こうで変えて<笑>そうですそうですそうで す, そうで す, そうです まだばんいいですう い, いで す, いいですじゃあそれはちょっとって帰っていきましょうはい、はいはいね、じ, ゃじゃあ7番、うん、はいうん ボールオフピチ、この辺に、ほうがいいかもしれない。あ、こう、はい。はい、あ、ないんで。はい。ある程度感覚つかめたら、はい、長いの行く前に一回ウェッジに行って、油蒸ししてから。っていう感じ。ちょっとじゃあ、そっち行きます。はい、<笑>これはもう、フルでフル。 す、う、る、ん、のと、うん、あとは半分肩から肩ぐらいのと肩、うん、腰から腰と か, か使う場面は多いと思うね、うん、はい、うん、その時にだいたいこのぐらいの振り幅でこれぐらい飛ぶんだなっていう距離もちょっと確認してあげられるといい、ね、<笑>なるほどはい<笑>かしこまりました。 こんな感じに。うん、いいです、いいです、いいです。うん、も, うもうちょっと。はい。うん、いさっきのハウスショックで四十ヤードぐらい。今のやつが。二十ヤードぐらい。はい、ちょっと表示がないんで。はい なんかそういえばこの前1人でちょっとラウンドしてもらって視聴者さんの皆さん見てたと思うんですけどあのグリーン回りで右にポンって出ちゃうのがあって足をねちょっと や, やってもらっていいかなで今まで何何を、まあ、よくあるあのスタンスで足閉じてなんかねちょっと右にポンポンいってたい 右に体重残っちゃうんですよね、それだとだちょっとそれを、この後、別ね、はい。今のは練習の動画なんで見てもらいたいなって思ってあー、了解です、了解です、うん、分かりました、うんうん、なんとなくフルトン食べました大丈夫そうですかはい OK ですそしたら、一旦二級ぐらい七番屋でフルショット打ってもらってから言っ て, ていきましょうはい なんか、ちょっと小さい振り幅で売ってたの、ちょっとそれ感覚見ていくぐらいで思い出してあげてから何やこれ、ああなるほど。ね本当だわ な, なんか変な感じしますね。<笑>そうですね。<笑>うんじゃ。 何ですかはいよ、OK <笑>はいしょ。<咳><咳> <笑><笑>まあ、こんな感じでって感覚がめたらもうすぐ変えてもらっちゃって大丈夫なんで、ね、あんま長くっちゃうとねどんどんどんどん修正したくなっちゃうのもあるからあんま打ちすぎない<笑>、はいまあ、目安でじゃあ玉数ちょっと配分してある程度まあ満足したらどんどんいっちゃうって感じそうですそうです余ったのは最後ウエッジとかで使うんですか ドライバーショットどんな感じか、<笑>少々お待ちください、<笑>これだってね、一番最初の一番にもう、<笑>ちっね<笑>はい、ミスっちゃった時の一日の長さですよ、<笑><も>う<笑>そういう方、多いですよね、<笑>もうそれ、そ, のそれがよければ、もう楽しいですよね、その日が。します 怖いじゃない怖いじゃないいですよどうですか<笑>なんとなく教えていただいたことをなんと な, なんとなくじゃないです結構も<笑>ういいじゃないですかイスうんないじバット効果が出てるような気がするなんか結構振りが力強い感じがする力強いううんなんか いつもはなんかちょっと重たいなって思いながら振ってるんですけど、うんはいはい、結構か簡単に当たえる気がしますなんかに い, い感じしますバット効果ですかねそれも本当に<笑>どうなんですか全くあでもそれはありますよで体全体的にほぐれてるんで、はい、体全体使って振れるっていうのもありますしやっぱほぐれきれないと手だけで振っちゃうからやっぱどうしても重たく感じやすいとかっていうのはありますよねそんなにストレッチって 怪我するとかの話でストレッチってよりかはもう体を動かすためのストレッチ。あもちろんもちろんもちろん。そこに怪我予防も入ってるっていう感じですかね。<笑>じゃあ、ちょっと最後に一発ドライバーってもらって、まあ、余っちゃってるんですけど。本当はウエッジとかなんですけど、とこの後、ちょっとだけこわ、さっきのアプローチとかも。あ, あと、前回の復習も、はい。ちょっと見てもらいたいんで、それ一本。ビシッと。はい、ビシッと。 <笑>なんともです が, <笑>、はいがす。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそんな感じで、まあ、練習もいろいろあって。<笑><笑>いましたね、そうだね、うん、<笑>でも、<笑>一回ちょっとそれでやってみて、えー、うん、うん、いい、<笑>いいと思う、うん。はい、じゃあ、そんな感じで、練習以上で。はい。はい、<笑>なります。はい、ありがとうございました<笑>